n から2分の n の間に存在すると。ただしここでと n というのはと2倍の m プライムよりも大きな整数とします。この m プライムというのはこのと c の各成分のまあ絶対值の状態でしたけれども、このようなを s モーレに対してこの c プライムの rt がとマイナス2分の n から2分の n の間に収まっているならば、この整数上でこの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 絶対値がですねこれは三角不等式で評価することができて、これは C の RT 成分の絶対値と C' の RT 成分の絶対値の和で上から押さえられていると言えます。で、これをさらにこれからこれまでの仮定を使って上から押さえますと C の RT 成分の絶対値は M' で上から押さえられております。それから C' のと c プライムの RT 成分は2分の n 絶対値は2分の n で抑えられているというのは前の仮定でした。で、えー、とさらにこの m' は2分の n で上から抑えられておりますので、まあ、合計でこの C の RT 成分と C の、えー、プライムの RT 成分の差がですね、差の絶対値がこう n で、スモール n で上から抑えられているということが言えます。で、えー、と今までの議論から、 この C の RT 成分と C' の RT 成分の差は N の倍数でありでかつこのその差はですね、えー、と N よりも真に小さいということが同時に成り立ちますので、まあ、これを同時に満たすためにはこの C の RT 成分と C' の RT 成分のその差が0に等しくなる必要があります。まあ、このことから C の RT 成分と C' の RT 成分が等しいということがわかるわけです。 ということで、まあ、以上の性質を使うことによって、この中国重要定理を用いる際のこの法の n は、この2倍の m' をよりも大きい整数、ですなわち2 × l a ラージ m 二乗 ×small m。l a r g m はこの行列 a と行列 b の各成分の絶対値の上階でした。ですでまあこのような条件を満たすような small n。 をあの方に取ると取ればあの良いということがわかります。そして重要関のゲはそのマイナス2分の n からそのまあ2分の n を超えない範囲で、えー、求めるということになります。でそこでまあ中50定理を用いる際には、えー、先ほど述べましたこのスモール n がそのまあ n1 から nk のまあ積に かつその ni と nj がついで互いに素になるようなその n1 から nk をまああの求めることになりますけれどもまあ実際にはその n1 から nk としてはあらかじめあの素数を用意しておいてでまあその積がえと先ほどのじ上階の条件ですねを満たすようにえと定めるということになります。でえこの n1 から nk の積 n は その2のララジプイムすなわちの2 ×ラ×ジ m モール m を満たすようにとります。であと、えー、まあ乗用間の源としてはマイナス2分の n 以上2分の n 未満の範囲で求めるということになります。えー、さてその中古乗用定理を用いる際のその素数 n1 から nk の個数ですねすなわち k の値を そのどのくらいに取っておけばいいかということがまあ問題として残っていました。で、それについてこれから述べます。で、このあの計算を実行する際には、えっと、n1 から nk はその単精度の素数として実行することにします。なぜならば、とまあ除予勘各除用勘でのですね、あの演算はその単精度の範囲内で行うことによって、まあより効率的に計算をしたいわけです。この n1 から nk がにその多倍長数が入ってきたりしますと。とまあ、そこで、その計算があの複雑になったりしますので、まあ、計算コストに影響が出ることになります。ですので、まあ、この中古常用定理を用いるための各あの常用感は全部その単精度で計算をできるようにするということで、この n1 から nk をまあ単精度の素数として、この n1 から nk の積がそのまあ、2にかける。その。 プライムよりも大きくなるようにし、まあ、かつ必要最小限の大きさになるように、まあ、k を取るということになります。でそうしますと、この n の長さというのは、えっ、ー、と、これは、あの、n が n1 から nk の積ですから、まあ、n の長さは、えっと、n1 の長さから nk の長さのこう和になるわけです。今、n1 から nk の長さは、これ全部あの1で、1でを取れるということにしておりますので、そうすると、まあ、この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 大体この l ラジエル程度の個数を使えば良いということになります。それでは以上を踏まえましてその中国育区常用三法による行列式のアルゴリズムを示します。えっと、入力は AB は M 次正方行列整数を成分とする M 次正方行列 で, でその A と B の各成分の絶対値は M、で抑えられているものとしますで出力としましてはこの行列 A と B の積行列 C です。でまず最初のステップではその中国乗用三法に必要なその、まあ、素数 N1 から Nk を求めることになります。でこの N1 から Nk の条件はその、まあ、N1 から Nk の積 N がですね2かける と m ラジジムプライムすなわちにかける m ラジジム二乗かける small n を満たし、かつまあえまあ n 一と n k n g は互いにそ素という条件はまああのこれ n 一から n k がまあ素数であれば満たされるわけですけれども、まあこのような条件を満たすその n 一から n k を定めます。で次のステップでは素数 n 一からその n k に対して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 N i をほとする乗用関でのその表示を求めています。で、えっと次のステップもやはりそのフォーループがこう三重になっておりますけれども、まあここでその行列の乗算を行っています。えっとまず一番外側のループ、その i が一から k までこう渡るこのループは、これはあの素数 n 1から n k までに渡って、まあそのループの中の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 このそれぞれのですね素数 ni を法とする常用感上でこの ai の rs 成分と si の st 成分の積の和を取ることによってこの各行列 ci の rt 成分を計算しなさいとこの ci というのはこの素数 ni を法とする常用感でのその行列 ai と bi の積を表しておりまして まあ、その各 RT 成分を順次計算しなさいということがまあこのステップの計算の内容です。で、えー、と次に最後のステップではそのまあ素数 n1 から nk を法とする各乗用感で計算したそのまあ行列の乗算の結果からですねそのまあ中国乗用散法を使ってまあ元 の, その整数上の乗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 に対して、それぞれに対して、まあ、次の操作を計算を行いなさいということを言っています。で、そのループの中の計算の。内容としましては、これはあの、中国常用算法を使って。この N1 を、えー、っと。エヌワンを法とする常用間の、計算結果ですね。R. T. セブン、シの R. T. セブから。その NK ケーを法とする常用間の。